13番東海帝王8番人気です実力は引けを取りません2番人気は15番目白マックイーン1番人気こそ譲りましたが素質は負けた。 れ渡る空の下行われる京都レース場芝3 0 1 8人のウマ娘たちが挑みますこのレース最も人気を集めているのは三冠ウマ娘14番ゴールドシップ1番人気ですこの評価は少し不満か2番人気はこの子三冠ウマ娘15番メジロマックイーン注目の三冠ウマ娘東海帝王7枠13番での出走火花散らすデッドヒートに期待しましょう各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました 今ススタターートトが切切られままししたた各なをりみんな集中してましたね好レースが期待できそうです先行争いは4番メジルマックイーン15番メジルマックイーンマヤトップがンタイローーの結果を出せるか1番人気14番ゴールドシップ4番メジルマックイーン会長に飛ばしていきます長丁場のこのレースですが4番メジルマックイーン早くも先頭に躍り出た2番手の位置で先頭を伺かがうのは15番メジルマックイーン少し離れてマヤトップがンもなく第4コーナーカーブ 間延びした展開です仕掛けどころの難しいレースになりそうですねさあ15番メジロマックイーンここで先頭です続きました4番メジロマックイーンそしてその後ろから行くのはマヤノトップドン4番手に東海帝王東海帝王ペースが速いちょっと前に出ましたねまずは1周目少年スタンド前に上がっていく順位を振り返っていきます先頭をいて15番メジロマックイーン2馬身リード続いて4番メジロマックイーンマヤノトップドン並びかけてきた4番手東海帝王大きく離れて9番 ゴールドシップさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬マ娘たち先頭は相変わらず15番目白マックイーン1馬身3マヤドカッ1番1馬身離れて4番目白マックイーン4馬身離れて盆栽帝王さらにはシンボリルドルフ外から17番スペシャルウィーク少し後ろから9番スペシャルウィーク1馬身3その外並んで3番ゴールドシップさらにその外からは14番ゴールドシップ 1りかたいしん2周目の向こうじで各ウマ娘たちの動きが激しくなっています現在1番手は15番んジじマックイーンすぐに続いてマヤのトップガン3番手4番んジじマックイーン4番手には東海帝王5番手にはシンボリルドルクそしてその外から行ったのは3番ゴールドシップ残り 1,000 メートルを通過さらには10スペシャルウィークすぐに続いて14番ゴールドシップむしろしん17番スペシャルウィークさらに5番ゴールドシップそれを見るように11番んなりか14番ゴールドシップ 全戦闘は15番メジロマックイーン第4コーナーを進んで直線へ向かう内から来るか外から来るか最後の局面ですまだ差があるここから先頭を捉える人は出てくるのかさあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのか400を切りました最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは15番メジロマックイーン14番ゴールドシップクライチンケース15番メジロマックイーン強い強すぎる完全に抜け出した残り20015番メジロマックイーン羽ばたきます ックイーン1着は15番目白バックイーン最後はヘロヘロになりながらも何とか逃げ切りました天まで登り勝ち取りました